レッスン 7: エレクトロマグネティック・ウェイブズ・デンジバステップ 1: マックスウェル方程式前回のレッスンとしてはマックスウェル方程式は2つの種類を作りましたまずは積分系なんですがそれがまあゴロゴロの発展から見ている方程式になっているでしょうこの4つの方程式を作りましたが まずは、この上の2つはフラックス、速によって計算するんでしょう。これが、まずは体積分なんですが、そしてこれが変わってない電磁場によるんですよね。これが、まあ、静的な場と言えるんでしょうかね。そして、下の2つの方程式がと、まずはそれが線積分なんですが、これが 線積分と面積分のことなんですが、これがと、まあ、時間によって発展しているんでしょう。これはまあ動的な電磁場になりますね。そしてこれが積分系なんですが、そうすると、と微分系もあるんですね。この微分形にはこれがこのところ、この点では。 どうなっているんでしょうそれが計算 で, できますね。まずは、この上の2つは、divergence。それが発散ですね。それが、電波の発散なんですが、それ が, が、えっと、まあ、チャージがあるところには、それが、例えば、電池以降とかにあるところには、それが、その、電波にはどうなっているんでしょう。そして、これが、まあ、 ポジティブとネギティブ両方があ る, あるんですけれども、それが一点だけにはできるなんですが、えっと、磁石 と, としてはそれができないので、必ず、とノースとサウスがあるので、直単極子ではないんですよね。そして、うん、この M3 が、磁場が変わると電波が出るとの表示します。そして、その、 これが、まあ、クロスになってるので、その E と B が必ず直行になってるんでしょう。そして、第4の方程式なんですが、それが、電波を変えるとと、磁場が出るんですね。そして、それも直行になってるんですね。で、これは、えっと、積分と微分系のマックスワル方程式でした。